愛に形があるのですか教えてほしい愛が渡るきつい c h e e いい 「あいに形があるのですか」「教えてほしい」